中島健と平野紫耀プレミウンプレミアムミュージックワイプゲーに上がった国評、国評。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。多くの音楽ファンはあなたの歌う姿を見たいわけじゃない。と文句たらたらだったようだ。 5月30日に放送された音楽番組、プレミアムミュージック2020特別編、日本テレビ系、で、ジャニーズタレントの司会者ぶりに、各所からジューイングが巻き起こっていたという。この、プレミアムミュージックは3月25日の初回放送から、司会にセクシーゾーンへの中島健人とキング、リンチェの平野使用を起用起用。 二人とも音楽番組の司会は初でフレッシュさを評価する声もある。ところが今回の放送ではその二人が見せたワイプレーに批判が殺到したというのである。新型コロナの影響により今回の放送では過去の歌唱映像が多用されました。 それらの楽曲に合わせて画面の右側では中島や平野の顔がワイプで抜かれ、ノリノリで口ずさむ様がずっと映し出されていたのです。ジャニーズファンからは、可愛くてしょうがない、ワイプがメインでいい、といった賞賛の声もあったものの、ジャニーズに興味のない層からは全く逆の反応が。 二人の歌いっぷりを鬱陶しく思う視聴者が多く、曲を聴きたいのであって、あなたの芸を見たいんじゃない、みんながワイプいらないという理由が分かった、といった酷評が続出していたのです。テレビ誌ライター。ただ、そのワイプでは、アシスタントを務めていた日テレの滝喜月アナも、やはり楽曲を口ずさんでいたようだが、 滝穴の歌い方はごく控えめであの程度なら音楽番組で出番を待っているアーティストも同じように口を動かしていますよ。それに対して中島や平野はまるでカラオケ歌唱を楽しんでいるかのような派手な動きが目につき、主役はアーティスト本人ということを忘れているかのような悪目立ちぶりに視聴者は物を言いたくなったんでしょう。 もっとも、同番組では二度にわたってジャニーズメッセージソングメドレーが流れ、ラストもセクゾとキンプリの楽曲で締めていたくらいですから、番組側としては、最初からジャニーズファンがメインターゲットだったのかもしれません。前でテレビシライター。せっかくのデジタル放送なんだから、ワイプのオンオフも選べればよかったのに。そう思う視聴者も少なくなかったかもしれない。金田愛愉。